ご主人様、ごビギンよ。シューメイユーと申します。あ, あもしもし、メユさん、こんにちは。いかがですか最近、ご主人様は、やっと、日本就職のエージェントに、お電話で、日本企業のお仕事を、紹介してもらっているようです。え何で弾いてるそもそも、ご主人様の日本就職の状況を、 ずーっと観察して差し上げておりますのでえー、それは神様の知恵ではないか星がさようでございますわなるほどでこの先は海外就職を進んでいるけど相手にしてくれる海外就職エジェンドはしばらくなかったため生きづらいプロモサーでの暮らしに耐えかねて 部イヤで自分のサブパソコンを壊しました。What the fuck!! しかし、翌日、せっかく、逃げ企業のエージェントに、日本企業の求人を紹介していただいたので、すぐに準備し始めました。Oh. 承知いたしました。ところで、やっぱり、ご主人様は、しばしないように、日本就職については、まだ頑張ってほしいですな。 なぜなら、日本では、主に、コロナをめぐる企業動産で、中心はコロナ前よりも、少なくなったし、特に、本家のお仕事は、欧米ごとあまり多くないのではないかと思われますので、ご主人様の日本就職を、応援して差し上げます。どうもありがとうございます。 じゃあ、日本酒食については、もっと頑張ります。あはい。じゃあ、あと、もう、日本酒食を始めたからには、やっぱり、ビフェケショの顔写真を更新していいですよ。あら、見ません。あとで、写真専門店に、顔写真の作成を依頼させていただきます。はい。 お願いいたします。あの、恐れ入りますが、後で、表示がございまして、それでは、先に、失礼いたします。じゃあ、またねー。よし、少しホッとしました。最近、 就活イベントに参加しましたところ、厳密に言えば、世界の外国人のしては、日本就職可能の年齢は35歳までだと言われているとはいえ、実に30歳を超えた世界の外国人の就活生としては、年齢が当たると、日本就職が難しくなる恐れがあり、特に、 3十歳を超えると、日本企業の面接や、就労ビザの申請に落ちる可能性が高いということです。一方、この先、日本の a ゼ z に来た限りでは、4 0歳までの海外の外国人を募集している日本企業も、少しもあるようなほどです。パブダコロナの頃、日本では、 重に、人手不足にめくって、イベントして、地球登山数が明らかに多くなったし、東北ほど、数字が多いとは言えないものの、今は、先ほどとしたら、去年までと会えたほど、食探しが難しいわけではないですので、道主神様の日本企業内定まで、東神様に、 中学を応援しております。また、ご主人様に、日本主役を協力してさせているだくなどで、多分、動画をコケの頻度が多くも思えないにしては、人間のしては、粘り強く、ユーチューバー活動を継続しておりますので、皆様、どうぞご安心、お願いいたします。